就先把它放在 Drombo Set 的卡路上。好了那上一集呢就先把它放在 QV 上。我們最喜欢用 Beta。哇我們最喜欢的。就是 LavicinePin 和 s i o n p 件真 的, 南美星人限定的一件。之后我們看看。 喂喂喂黃没黃我就可以了好嘞好嘞好嘞好嘞好 很好力的呵那刻很不好不好不好不好不好不好不好不好不好不好不まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ。腕を落としたようだな。 その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ<笑>じゃあいいものを見せてやろうこの俺が地球に行った時奴らから面白いことを学んだけっ逃げ足の速さをか戦闘力のコントロールをだバ<笑>バカな 一万万、万九千、二万二万千、二万二二どうか<笑>こ故障だとは思うがベジータにセットしたスカウターの数値がに二万二千を超えたあたりでに二万二千だとお前のスカウターは旧型だからな俺ので正しい数値を調べてやる そそんなバカなお、俺の新型も故障か二二万四千まで上がっている<笑>我々の戦闘力を上回るというのですか<笑>死ね<笑>俺とお前ははのの強さず ていたんだつうじゃ死かけたほどの戦いだった 来人黑心来帮我 汚花火だ。いや、いや、ベイダリハー。ハ<音>ベジータの2万4000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりと、キュイのやつをややりやがった驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。<笑> この私に表だって反逆し始めるとはフリーザ様あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が分かりました持っているといいですね5つ目のボールさあ行きましょうベイダーマンジャーのロードは もうダメよもうおしまいだブルマさんとりあえずここを離れましょうよもっと強いやつがやってくるかも ま, まずどこかに隠れないとナメック星人さんの家とか洞窟とか な, なんとかなりますってきっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよいいわね楽観的で。 大比跑喎！學了技先啦，而家就过去了過去手。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 ロンさんも早く隠れて絶対にさっきやっつけたやつらの仲間ですよえ来たい行っちゃったででも今のは一体何だったの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 力を感じましたあのチビ、ベジータより、もっともっととんでもないかもしれない。初期か、ゲロン、設定越矮ィ敵人就越いや、ベうジータより強いって。そんな。ああ、あんなやつらから、どうやってドラゴンボールを奪うんだ ブルマから連絡を受けた亀人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えただが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだこの悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば。 たった6日でナメック星に着くという新しくできた線図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発したそれじゃあ、俺行ってくる早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと6日間でベジータを超えなきゃなんねえしな。 連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわそそこの位置はささっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもっ て, って俺、そこに行って様子を見てくる僕も行きますちょちょっと待ってよわ私一人でこんなとこに置いとく気ここの方がずっと安全だと思うけど銀山の そうういいえばそうねわ、わかっっったわこのの洞窟の中にカプセルで家を作てて待ってるもももゲームわんは軌道ーー の,、はい、のフリーザー一味ナメック星人の少年を救え。<笑> さんたちの村があぶんでしょうか多分なできるだけ急いだほうがよさそうだごは分かってるなはい肥やな仏実は控えるんですよねそうだ敵に気づかれちまうからな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 あの機械でこの広いナメック星に転在するわずかな村の我々を探し出したのかミロ大長老はに聰明だよ<笑>他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ 素, 素直だと嘘を言いよっていいえいいえこうしたら素直になられましたよザーボンさん見せてあげなさいは<笑>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 これをもってとっとと達者でついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうかドラゴンボールは7個集めないと願いはかなわないのでしょうふざけるな我々ナベック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞやれやれあなたもですか やっぱり、あなたも子供も、死んでもらいましょうか逃げろてんて、逃げるんだは、はい見ろ、きんさんてんだいしまったスカウターがこれでもう我々を見つけられまい まあとりあえず死ね なんだ？ティミーは。お前なんか、お前やっつけてやる。ゴアン。まともに戦っても、俺たちじゃどうしようもない。頭を冷やせ。うん。 つかまえなさい、えー、目いっぱい飛ばせ捕まったら最後だぞはいだメだヤツの方が速い追いつかれるそうだコこの子を頼むはい俺の方を見るなよ くらえ太陽どどこに行きやがった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 んフリーザのところから誰か離れたなこの木はドドリアかちょうどいい今の俺ならヤツ一人くらいやれるこれ真是明文安牌簡単に合うもん、okay. 今フリーザと出会わせば俺は終わりだ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 ずいぶん名前聞いてくれるじゃねえかおとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだなそうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ<笑>そうかナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったがやはり貴様ら スカウターをすべてなくしたようだな<笑>こりゃあいいこれで俺が近づいてもわかりはしないこいつが星しかろう渡す気になったかへへへへな何で壊しながった そいつがなければお前もナメックス星人たちの居場所もわからんぞ俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所がわかっていた地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがっただったら俺にだってできるはずだろわかったぞ俺が追ってきたチビどもは地球人だな 貴様、地球人と手を組みやがったのか地球人だと地球人がこんなところまで来るわけなかろう何を寝ぼけてやがるそんなことより何でさっさとかかってこないんだわかっているぞ貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだスカウターで見たんだろう俺の戦闘力を ハッ<音楽><音楽><音楽>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 あとはしやが れ, あ れ, れ, れ, れ うっうっ マンのパワーを怠けていたせいでこのざまだぜ死んで働き者にでも生まれ変わりやがれうッ、うん、覚悟しやがれ 小春にあなたはか何をしているのか、ま、待て、ベジータ私を こ, このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる お, お前たちチイヤ人の星惑星ベジータのことだ何さっさと言え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 そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人モロとも消しちゃったのだだがベジータフリーザ様に感謝しろよお前の天才的な腕は使えそうだったのでわざわざお前が星にいない時を狙われたのだ<笑>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 フリーザたちはコ個べてを揃えることができなくなるそしてフリーザたちの隙をついてやつらの持っている5個をいただくんだああ 何のんびりしてたのよあんたたち<笑>のんびりだってんな何その小型のピッコロみたいな子はひはいベンデと言いますふん何かいろいろあったみたいねそうださっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよえな何すか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 悟空よ聞こえるか悟空 ん, んお前一体そこは…もしかして宇宙かそうかナメック星じゃなドラゴンボールが見つかるといいのなんだよ何にも知らなかったのかナメック星じゃとんでもないことが起こってんだぞとんでもないことまあ、その話は後で聞くとして…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 宇宙船を改造してもらって仕行始めてんだやっあと五日半でうんと強くなれた偉いことになっちゃうからなそういえばさっきも言っておったな話してみろな、なに悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回るやつがいるっていうのかま、まさかそいつはふ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 見 て, みてな。絶対に近寄るんじゃないぞわかったか長老ってやつはいるかこの俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。 <笑>ベジータの暗躍ドラゴンボール争奪戦クリニンさんここれは木が次々と減っていくえままたナメック星人がこ殺されている殺しているのは 俺たちがよく知っている気は ベ, ベジータベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえばあいつそんなことをしたらあいつらすべてのナメック星人を殺すまで探し続けるそそんな。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 大長老に知らせてあげないと俺がついていくご飯とブルマさんはここで待っててくれたくさんで言っても意味がないわわかりました気をつけて<笑>こいつがドラゴンボールに間違いあるまいわあ、さラうムメッシーや 有点人生第一次接想想珠都想四星想想想想想想想想想想想想想想想想想想想誰想想想想想想想想想想想想想想想想想想想ー想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想一個想想想想想想想想想 ザーボンダ、マチガイナイ。マティタンダ、タンドクデウォギダスノーナ。ヤツノストレート、ドリアノヨーニーナ。 拜拜。